よろししくお願いします、えー、ロイス DS 事務学オープンデータ共同利用センターの、えー、センター長の北本と申します。えー、本日は、えー、センターの紹介を、えー、行いたいと思います。はいえー、と今日のご紹介したいわれわれの活動ですけれども、えー、事務学情報学とオープンサイエンス、エドビッグデータと地理情報、歴史機構学と歴史ビッグデータ。 歴史マイクロナレーションと 3D 研究プラットフォーム、文字認識、OCR、言語データアーカイブという形で、まあ、非常に幅広い分野の人文、まあ、情報学、人文学と情報学の境 界, 境界領域と研究ということで、ご紹介したいと思います。われわのセンターは、えーとまあ、データ駆動型人文学ですが人文学ビッグデータというようなテーマを掲げて研究をしております。 データ駆動型人文学というのは、人文学の研究方法を新しい方法に変えると、特にデータ駆動型というアプローチを導入する、あるいは人文学ビッグデータというのは、人文学で生まれたビッグデータというのを他の分野に活用していくということで、こういったこの分野を超えたような研究をオープンサイエンスのコンセプトのもで展開していくというのが、我々の行っていることです。でえーとまあ、そ, そこで、えー、とキーになるのが 研究者と機械と市民、こういう方たちとどうやってコラボレーションするかということです。研究者が知識を深めて、機械、AI が知識を巨大化して、市民が知識を多様化することで、まあ、人文学をより豊かにするということを、この特人状況の方4名と一緒に取り組んでいるところです。でえっと、先ほど申し上げましたように、この人文情報学というのは、人文学研究にデジタル技術を導入すると。 いうことなんですけれども、ただ単に導入するだけではなくてえ、人文学の研究方法をこのデジタル技術によって新しく変えていくということで、まあ、そこから新たな知識を得ることが目標になります。そのために我々はオープンデータということで、データを機械稼読形式で作って共有してデータ駆動型研究につなげてまあ、新しい問いリサーチクエスチョンにつなげていくということにやっています。 でまあ、その中ではもちろん AI を活用するということもあるんですけれども、人、ま、文、あ、学データって複雑ですので、えー、どうやって分業するかということが大事になっています。でさらにこの 人, 文、えー、情報人文学というのは、まあ、これまで一人で研究するということが多かったんですけれども、まあ、あのいろんな多分野の方が共同することで、えー、ワンオペではない、えー、研究をしていくということも一つのポイントになります。では、えー、と個別の活動について、これから。 簡単にご紹介したいいと思います、えー、まず、江戸ビッグデータと地理情報ということで、まあ、あの大きな背景として、えー、この歴史ビッグデータという、えー、活動を使用し行っています。まあ、歴史的資料、まあ、過去の江戸時代の本ですとか、えー、日記ですとか、そういったものにいろんな情報が書かれていますので、それを取り出すことによって、過去の世界を復元して、えー、統合解析しようというのが構想です。で例えば、自然科学的データとして、えー、気候のデータ、 ですとか地震のデータ、噴火、疫病等のデータですとか、人文社会的データとして、経済、人口、政治、文化等のデータがここに書かれているわけですの、ね、で、これを機械可読形式にして共有することで、まあ、分析するというのが、えー、大きな流れです。でまあ、一つのこう対象として、江戸というのを取り上げます。江江戸戸ととといいううののはまあ特に都市とし て, の江戸っていうことですけれども まああの明治えー、と江戸時代に作られた地図から、まあ、町の名前を取り出して、こういう地理情報を整備して、それをまあいろんなものとつなげることによって、この江戸の空間というのを、えー、データ駆動型で分析するということが、えー、目標になっています。まあ、このいろんな情報を本から取り出すわけですけれども、まあ、そこで重要になってくるのはテキスト化です。 でテキスト化というのは、ここに書かれている文字を、まあ、どのようにこう機械可読なデータにするかということなんですけれども、まあ、例えばです、ね、まあ、たくさんの本があった場合に、どのようにテキスト化するかということで、まああのえっと、いろんな本が、えー、繰り返しこう印刷されているときに、えー、その印刷ごとに変わった部分だけを強調するというツール、えー、VDFJS というのを作って、まあ、変わった部分だけをテキスト化するというような、えー、効率化を。 行うううここととをを取り組んんででいいいまますすれをあのサドクデディィファレンンシャルリーディングというふうに呼んでいます、まあ、そういうことを行って、ですね例えば江戸時代の200年間に参勤交代の時期がどういうふうに変わったかっていうようなデータセットの作成に今取り組んでいます。そういうことを行うとですね、まあ、あのこう情報がこう 本, 本来は時系列順に並ぶのに入れ替わっているようなところがありますので、そういうところは、えー、本のメタデータを修正するなどとして、 まあより精度の高いデータにしていくというような作業にも取り組んでいます。また地理情報として地名を集めるということも行っています。この GeoLD というのは地名情報を集めるプラットフォームなんですけれども、まあそこにこう識別子 ID を付与していろんな情報データで統合するために使っていこうというのがこの GeoLD の特徴です。えさらにこう歴史的行政区域ということで、まあ過去から今まで存在したこう 行政区域にも識別紙、ID を振って、それでこうデータ統合ができるようにしようということを取り組んでいます。現在、1920年まで遡っていて、まあ、1万6780実験に ID を振っているんですけれども、これをさらに明治時代、さかのぼって、江戸時代まで接続するというところに、数年がかりで取り組もうとしています。はい、次のテーマとして、歴史機構学と歴史ビッグデータということで、えー、と CODH の研究の 美香ささんんんがリーダーーーダとしてメンバーの、まあ、シャオシンさんも、えー、取り組ででいるテーマです、えー、レキシビクデータについては先ほど説明しましたが、歴史系という、えー、システムを作って、この資料にどんなことが書いてあるかということを共有できるようにしています。うん、資料のタイトルとかはもちろんあの書籍情報としてデータベース化されているんですけども、そこに何が書かれているか、例えば天気、地震、そういったこう 過去の世界に関する情報が書かれているかどうかというような情報は、えー、書誌情報にはないので、それを新たに共有するようなシステムとして作っています。ですので、まあ、そのこの本には天気のことが書いてあるよというような情報を共有すると、それをアクセスして、まあ、テキスト化して使っていくということが、えー、循環が回るようになります。で、これが歴史スなんですけれども。 まああのまあ、今年度、まあ、この数年、えー、改良に取り組んでおりまして、まあ、先ほど申し上げた GOLOD とリンクして、まあ、地理情報も、えー、きちんと ID をつけて共有するようなことを行っています。でまあさえー、こ今年はです、ね、この日本科学未来館ブログというのに、この歴史系が取り上げられまして、まあ、結構話 題, 話題になって、いろんな人が歴史スを見るきっかけになったというようなこともありました。 そのほか、気象データについても過去のデータのレスキューを行って、現在から過去までの気象データを連続的につなげていくというようなことを行っています。えー、とこう気象観測現場とい う, こう、気象庁の方が手書きで作ったデータを、まあ、閲覧できるようにアンカイブ化するです、ね、さらに、江戸時代の日記とつなげて、過去数百年間の気候データを復元するとうようなことも取り組んでいます。 でこういったことがわかると、ですね、例えばその江戸時代のこう、えー、1833年の7月の天気がどうだったかっていうのことを、まあ、日本列島のスケールで復元できます。そういうものとです、ね、米価の動きを組み合わせると、この米の値段が高騰したの原因がこう天候、どのような天候の。 原因ででこうこのよよううな値段ががが上っったのかかていうのことがより月単位で、えー、詳細に分かります。今まではその大雑把なことしか分かってなかったんですけども、こういうデータを使うことによって、非常に細かい月単位で、えー、その原因を探って、まあ、その江戸時代の米のマーケットがどう変わったかっていうようなことを、えーこう、環境と経済と両方を統合して分析できるということころがこの特徴です。 でまあ、こういったものをですね、さらに、えーとまあ、全, 全世界レベルに拡大していくというときに、まあ、いろんな観測データを集めて、気象モデルに入れて再解析、リアナリシスというのを行っていくということを、えー、それでモデルの研究というのも行っています。でこれは、えーとまあ、天気情報を入れないでシミュレーションする場合と、天気情報を入れてどうか行う場合と、まあ、やはりこう、うの結果が良くなっていくということで、まあ、こういったこうミレニアム再解析のプロジェクトにも、えー、ここが関わっています。 はいえー、次は、歴史マイクロナレッジと 3D 研究プラットフォームということで、えー、研究の小川さんが取り組んでいるものですね、ポスター発表もありますので、後でお越しいただければと思います。歴史マイクロナレッジというのは、こう歴史情報をです、ね、より細かい単位で、えー、機械化読にして共有するというもので、まあ、これヒ、ね、ヒミコっていうモデルですね、ヒストリカル・マイクロナレージ・エンド・オントロジーというモデルを作って、えー、研究していますで。こういったものを扱うエディターも開発していまして、ひみオントロジーのこのような。 かなり複雑な構造になっていますが、まあ、後でポスターでお聞きいただけるかと思います。あとは 3D 研究プラットフォームということで、最近この、えーと、個人文学ので、えー、領域でもこう 3D データがよく使われるようになってきておりまして、この 3D データをどう作るかとかですね、あとそこにどうやってアノテーションするかというようなことも重要な課題になっています。さらにそれを VR 空間に持ち込んで研究するにはどうするかというのことにも取り組み始めています。まあ、このようなデータ記述言語で やるとこのように 3D 空間上にレンダリングできるというようなこういうシステムの作成も行っています。で文字認識 OCR、これは、えっと、CODH のレアイン・フィックさんとあとまあ元前 CODH だったカラノアタニさん等と取り組んでいるけれども AI 崩し認識アプリ見ようということで、まあ、これはおととしにリリースした えー、としい認識のするアプリなんですけれども、まあ、その後も利用者が増えてまして、まあ、10万件ダウンロード数、認識画像数120万件以上ということで、えーとまあえーと、アプリ正しいモデルへの更新等も、ルリーへの更新等も行っています。でこういったグッドデザイン賞ですとか、デ、えー、ジタルアーカイブ学会賞などを受賞して評価されています。でこの近代 OCR というのが、えー、と近代明治以降の文字の、えー、OCR の開発ですで。このデータセットを 作っているんですけれども、なかなかこう時間けがかかるということで、まあ、フォントからこう文字画像を生成して、これを助けられればいいんですけれども、ただ単に作るだけでは効果がないということで、えー、この昔の画像とフォント画像をこうペアにして学習することによって、フォント画像の一部の情報をこう取り込んで認識精度を向上するということを、この画像ペアの学習に取り組んでいます。でこれ、トランスフォーマーというモデルを使って、えー、このって、 えー デ, ィープえー、ディープニューラーネットワークが取り出す特徴量を近づけるような形で学習することで、えー、このように、えー、精度が、まあ、使わない場合より画像ペアでやった方が上がるというのことが、えー、結果が得られています。でフォントも、えー、増やすことで効果があるということが分かりますで。最後、言語データアーカイブ、これもポスターアップがあるので、後でお越しください。えー、これは日流書語のドキュメンテーションと言語データアーカイブということで、 まあ、日流初語っていう考え方があります、まあ、日本語はえっとここのにあるんですけども、まあ、琉球の言葉と日本語の言葉は前一緒だったっていうことの、日流諸語というのがありますでこの琉球の言葉はさらにいろいろ細かく枝分かれして、あと八丈島の 八, 八丈語っていうのも別のところに枝分かれしている、まあ、こういう、えー、言語学的なえ考え方があります。でこれ、具体的にまあどのように違うのかっていうことを一つ一つ調べていくわけです。 でこういうものをまあ調べていくつつ、それを統合したデータベースがないという問題があります。このラジャープロジェクトというのを、えー、始めてこれは LOSDS の公募型共同研究で、えー、高校系の宮川先生を代表にして行っているもの、えー、始まっているものです。でまあ、こういう、えー、日流初語の、えー、特徴をより細かくとって、まあ、それ分析できて、まあ、地図上に可視化できるような、えー、ものとして、えー、やって取り組んでいます。例えば、母音の数が7個以上だったら赤とか。 えー、ボイの数が少ないと、まあ、こういういろんな多様性があります。ということで、えー、とちょっとあの早足になりましたが、まあ、このような活動に取り組んでいるというご紹介でした。はい、以上で終わります